90秒でいろいろ教えて、いおり先生。今日のお題は、鉄道の時刻表の名前は、大変やんと出る。みなさん、こんにちは、いおりです。顔文字です。4月になったら、鉄道の時刻表が変わっちゃって、いつも乗ってた電車がなくなっちゃって、まだ慣れませんよ。あら、大変ね。私は運転士付きの車通勤だから、関係ないけど。つるいな。ところで、 鉄道の時刻表はどうしてダイヤっていうんですかダイヤモンドの形には見えませんけど鉄道ダイヤのダイヤはダイヤモンドじゃなくてダイアグラムの略なのよ分かりやすいように図形や矢印で視覚的に表現したものという意味の英語よ鉱石のダイヤモンドは関係ないんですね関係ないわよちなみにトランプのダイヤは火星を表しているけど国によってマークが違うのよイタリアでは丸 ドイツでは、鈴。日本のトランプのマークは、もともとはフランス生まれで、明治時代にイギリスから伝わってきたのよ。世界共通じゃないんですね。そうね。カードの枚数も、国によって、バラバラ。イタリアでは、40枚。ロシアでは、36枚。が普通なのよ。マークも、枚数も、違うんですね。あら、もう時間がないわね。宣伝の時間、あるかしらチャンネル登録やコメント、お願いします。